平成最後の国レディオテレビアニメかぐや様は国らせたい天才たちの恋愛頭脳戦シノミヤかぐや役、小川葵です はい皆さんこんにちは藤原千佳役小原好美ですこの番組はテレビアニメ「かぐや様小暮らせたい」の最新情報をお届けするとともに番組オリジナルの企画もお届けするラジオ番組ですイエーイはい、始まりました第2回2回<笑>イェイありがとうございますありがとうございますでこれ配信日が21日、うん、ということはは日からああなんですか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 いいじゃないですかクリスマスも近いということであらあらあらあらあらあらあらクリスマスねもう街を歩けばキラキラしてますよ本当ですよイルミネーションばっかりでね<笑> ど, <笑>どんドンだよあ<笑><笑>、えー、<笑><笑>れー嘘ーっこれはー後に